はい、以上栃木市を中心に出っているクラッコです。失礼いたしました。これから演舞する曲は、ク、えー、ラッコオリジナル夢音です。元気いっぱい、最後まで笑顔で踊り、 させていただきますよろしくお願いします 久町大地に愛花を咲かせ我らフラッコ 千円、ありがとうございました。